はい、えー、皆さん、こんにちは2。2週目の2回目のビデオです。はい今週は音声ファイルを扱います。まず、このビデオでは自分で音声ファイルを録音する。これをやってみましょう。はいなぜ自分で音声ファイルを録音するのでしょうか。例えば、前、えー、と1回目の 参加者の人の中にこんなスライドを出してくれた人がいましたね。あの NHK のニュースの聞き取りをするんですねその声を自分で話しています11月18日のニュースです三重県にあるシャープの工場では派遣会社から聞こえましたでしょうかはい、えー、ね、まあ 自分でででニュースを読んでるんるすねなぜ自分でニュースを読むかというと、まずここには皆さんも知っているように音声のファイルがあるんですけど、それをダウンロードするのが難しいということ。あと、話し方がちょっと機械なので、うん、あまり、うん、人間が話すよりはちょっと変だみたいなこともあります。まあ、多分それよりも、あの、 ファイルをダウンロードするのが難しいということがあります。はい、でそんな時は、あ, あとですねあの、Google スライドには入る 音,、えー、と音声ファイルが決まってるんですね。例えば MP3 だったら絶対入ります。ねあの皆さんもよく使っている MP3、一番最後にファイルの後ろに .10 mp3 って書いてるものですね。はい。他のものはちょっと入んないものもあるんですね。うん。だから、例えば皆さんが何か、えー、と教材の音声ファイルを持っていても、それが Google ファイルに入らないときがあります。だったら、それを mp3 に変えるよりは、自分で話しちゃった方が早いということがよくあります。ね。はい。 ですから、ちょっと今回はね、自分で音声ファイルを録音する方法をいろいろご紹介します。はい。で、いろいろありますけど、私が今回紹介するのは3つです。はい。で、一番よく使うのはこれです。ボカロというもの。はい。あ、このスライド、スライドから皆さんもリンクに飛ぶことができますからね。はい。あ、これですね。まあ、URL はこれです。はい。これ、とっても簡単です。えっ、ー、と、ここを押すと、 レコーディングがスタートします。みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。終わったら止めます。そして聞いてみましょう。みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。はい、うまく取れてますね。はい。で、これ取れてるなぁと思ったら、ここにありますね。保存して共有。はい。そうするといろいろオプションが出ますけれども、まあ、こ, こ。 これ、えー、と URL を友達に送れば、あ友達とか学生に送れば、これですぐに聞くこともできますし、まあ、Google スライドに入れるのであればダウンロードしてください。ね、1回ダウンロードしてあ、ちゃんと MP3 のフォーマットになってますね。これをハードディスクに、えー、ダウンロードします、はい。これでもう音声ファイルが。 えー、PC の中に入りました。とっても簡単ですよね。ねだ例えば、ねえー、っとこれ私が1回目に作ったスライドですけれども、まあ、彩りはたくさん音声ファイルがありますけど、会話を聞きましょう。久しぶりに会った2人が挨拶をしています。こんなところはないわけですね。うん、だから、その時に例えば、ね、これも録音するか。 と思ったら、ここで会話を聞きましょうとかね、うん、これで保存して、ダウンロードしてあ、ダウンロードして保存して、これを Google ファイルにあ、Google スライドにつけたら、ね、あの音声をみんな聞くことができるということになります。はい、で、えっとまあお、これはインターネット上で録音するものですから、 あまり個人的なことは言わない方がいいと思います。ねあのまあ、しないと言わないとは思いますけれども、ね、誰が 聞, ける聞くか分かりませんし、URL を知ってる人は聞けますし、この開発者の人は聞くことができますからね。はいまあ、授業で使う分にはあまりそこまで気にする必要はないと思いますけどね。はいはい、でまずこれが今、私が一番おすすめの方法。 で2番目の方法は PC に入っているソフトを使う。皆さんがどんなパソコンを使っているかは分かりませんが、だいたいどんなパソコンでも あ, のあります。音声ファイル。例えば、ここですね、一番下に、あの例えば、うとあ出ましたね、ボイスレコーダーとか、必ず Mac でも Windows でも入っていると思います、ねで。これを使って録音してもいいと思います。 ね、ただ、私はあんまり使わないんですね。なぜ使わないかというと、いろいろ理由はありますけど、この方が簡単だっていうのもありますし、いつもインターネット見てますから、それ以上に、あのインターネット上にあるものは、デバイスの影響を受けないんですね。例えば、家では Mac を使うとか、ね、会社ではあ仕事では Windows を使うとか、ね そういういいい人もいると思いますでその場合にあとは例えばずっ と,、えー、っと使ってたパソコンが壊れたとか新しいものを変えたという時にソフトに依存してしまうとまたその レ, レコーディングの仕方も変えないといけないただこれだと Mac だろうが、えーね、あの Windows だろうがこの URL 接続すれば同じサービスが受けられますから、まあ、安定してる。 ね、どのパソコンを使うかということはあんまり考えなくていいということが挙げられますけどそれは皆さんがね好きなように選んでください。はいあとですね最後にもう一点日本人の人で声が自分は別にあ自分の声が嫌いな人とかもいると思いますけど例えばカンボジアの人とかはあなんか うん、私の日本語の発音はあんまり上手じゃないから録音したくないとかそんな人もいるとは思いますそんな時は読み上げツールを使うのがいいと思いますまあインターネット上にはたくさんの読み上げツールがあります音読さんこれもその一つですここに読み上げたいテキストを貼り付けます例えば、ね、会話を聞いてみましょう こう入れて、これね、速度を、速度1にしようか。はい。読み上げています。会話を聞いてみましょう。なんかちょっと変だな。でもまあ、B にしてみようか。アナウンサー。会話を聞いてみましょう。うん。まあ、でも、まあまあ、これでもいいやという人は、ね。ええー。まあ別にね、あのー、人間が話すよりは綺麗じゃないけど、 まあ、それでも十分使えると思います、ね、これもすぐにダウンロードすることができます。ね、ダウンロードすればすぐに、えー、Google スライドに入れることができますよね。はい、ですが、まあ、このようなツールいっぱいあるんですね。いっぱいあるけど大体いい教育で使う場合は特に問題ないと思いますがそれを売ったり何か分かんないの問題出てくる。 とかいろろなあのことがありますので、その使うツールのライセンスのあり方をよくまず見ておく必要があります。はい。あとですね、あの、まあ、音声入力するのも、今、日本語を話すことを前提に話しましたけど、例えば、うん、この、なんだっけ、文法説明とかありますよね。こういうのを、こう貼る、ね、まあ、ここはクメール語だとして、 こんな読みますかこの全部。ねこれ読むの大変でしょだから、ここに一つ、あの、音声、音声を入れておいて、クメール語で解説するとか、日本語で解説するとか、ね、そういうことをやっても意味があると思います。はい。よろしいでしょうかはい。はい。ですから、えっ、ー、と、このビデオでは、自分で音声ファイルを録音する方法について、えー、紹介しました。